痛 い, い,、うん、い, いのはやめていたいののややめめててって言うた。うんどうか た、うん、いつも忘れたんからあもうめすいでへへっていたら。<笑> 遊んでてていいるる<笑>るややや見見ええろ、ろそんなさ、あそこ。<笑>おじさん 楽しそうやな、楽しいんかな。楽しいよな、なんか多分一番嬉しい時間なと思うよそうそう。うん。そう遊んでもらえるしな。怒られもするか。遊んでもらえるし。で、まあ、怒られることするからやな。怒られることするからやな。うん、そうそうそう。 うん分かってるな。うーん ごめんの時間30秒。<笑><笑><お前><笑> るよって全然進まないんですよ。 うん、でもももっってもコフィってがいよねここか本だけなんかな、なと、そえ1分ぐらいは持つんかな。な 反省時間。そや<笑>な、あ嫌うことしつつもやりすぎに時間も含めたら1分ぐらいは持 っ, ってるの。チてた今<笑><笑>そこまで甘く見た目やったら2、3分持ってる気がするな。えー、あーそうか、私がほら、我慢できへん、痛いって言うまでも含めたらそうそう、痛いから痛いまでのあ<笑>あーないほどね<笑> いいのでかね、だなんであんたのとこに氷を持ってくるの ここ一緒にほら、トビウオせっかく残ってんねやからこの間。<笑> 行きます<笑>いませ何何いいんか。なんうかほらんたいこなないのいほきと 何やねん。 ああ、大変そうって思わないように、いっややっってて、びくりするでも効いてるか逆にに確かにな<笑><笑>一回大掃除してしまえば。 結構めしいんかからでれいい何たのんん、かかから帰らられ、うん、ゃよカ体がいからは気がなると思うよ。<笑> <笑>てていいなててな、ね、なななななんたんんでででああ、たらら、自分っっっっってててきいいるるるすくくくくややほちちちょょょと、とと、白白白白ろろうののに、ごめん。 孫<笑>が、ね、<笑><笑>いかめよ見ないなんて言われたな。 らしいいブルルだこれれっっかかかえたたたなななんかクマクマクマがみ<笑><あの><笑>は思じゃなかったす<笑><笑><笑>私がこのオレンジの位で聞いたらシロない 珍しいやんかどうしたのうが、ん、がここ、そうちのょうどうしんやったっけ ね全然少女出てこないですね。<笑><多分><笑>